カエルの合唱を手話で歌ってみましょう。カエルはぴょんぴょん跳ねます。ぴょんぴょんぴょんぴょんぴょんカエルの歌が聞こえるは、これ、聞く聞く音がピロピロっと入ってくるという感じ。こピロピロピロできるかな。聞こえて そこでもそこでもそこでも泣いているというふうに指さしましょう。クワクワクワクワケロケロはパクパクお口パクパクでニコニコという感じですね。ケロケロケロケロまたクワクワクワそれではゆっくり歌ってみましょう。カエルを用意して。 手を挙げるときに息を吸います。カエルの歌が聞こえてくるよ。で指差します。わ、わ、わ、わ、ケロケロケロケロ、わ、わ、わ。それでは。 「カエルの合唱を臨床え歌っるみましょうまずはロ人バージョン簡単ン歌い方ですエえるカエルの歌が聞こえてくるよカエルの歌ロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロケロ それでは、四人バージョンで歌ってみましょう。これはカエルの歌がときたら、すぐにまたカエルの歌がといきます。引きずられないように、よく聞きながら歌ってみてください。カエルの歌がカエルの歌が。 手話を使うと誰がどこを歌っているのかよく分かります。